ドクターも行くのか了解です何でしょうかこのハルバードの鶴さは伊達じゃありませんよヴィクトリアのバグパイプ過剰棒と共にスマイル私がここに私はダブリンだ医師を嫌悪にするは規律何でしょうか 私の顔料になりたいのはドイツかしらッシ志を堅固にするは規律ここを守るのかうんい命令があるとおこは保ちませんジャ邪クを壊滅しうるは言うことだね 気分がいいわ戦場白骨の図でも書いてあげましょうか<笑>思考を明責にするは戦術私の骨引き決死回生はお前たちの汚れた身の内を浄化する治療してほしいやつは毎日生命の救済シールの美しい<笑>経験だけに頼る 今、手つけてやる私のほうの気持ちいい加減にしなさい風景を持って無銀を持ち無限を持ってこのハイバーでの戦いは全てたありませんよ生命救済シールは美しい私に行く私の力も弱くはない 命令があれば一撃を喰らえ。すぐに片付ける。邪悪を壊滅しうるは勇猛さ。いつでも行ける。武器を落とせ。いい加減にしな。この人たちに対しては多少の情があるのに、ね、ほとんどに敵わない。いい加減にしなさいよ。どれをと話。<笑> 燃え尽きるまで火が消えるわけないでしょしっかりスご主人この程度で止まると思うの 諦める勝ちましたね。